白黒年賀版画を簡単で綺麗にする方法をご紹介します。まず道具です。版画印キにはアーテックの純黒を使います。すり上がりが美しく、片付けがとても楽です。作業台についてしまっても水拭きで簡単に落とせるので、新聞紙などを敷く必要がありません。ローラーは 幅13センチくらいの小さいものを使います。練り板は後で捨てられるようにいらないボール紙などを使うといいです。陰気をつけている時ずれないように作業台にセロテープなどで固定しましょう。陰気を出す場所にマジックなどで印をつけて練る場所と分けておくと子供が自分で作業するとき 印記のつけすぎを防げます。版画にインクをつける時の下に敷くいらない紙はたくさん用意しておきましょう。すり紙はツルツルした方が表です。縦長に置いた時左下になるところに印を入れておきます。この印のところから自分の名前を書くと裏表を間違えません。 ローラーに陰気を少しだけつけて伸ばします。この時、ローラーを往復させただけでは陰気はうまく伸びません。向こうに行く時には練り板につけて、帰りには空中を通るようにします。行きは新幹線、帰りは飛行機と覚えます。これを素早く繰り返し、インキを練り板の上にまんべんなく伸ばします。 表面に小さな波模様が見えるぐらいがちょうどいいです。いらない紙の上に板を乗せます。構図が縦でも横でも縦長に置いてください。板にンキをつけるときはゆっくりとローラーを動かします。一度ンキをつけたらローラーのンキはこんな風に取れてしまっているので練り板の上でンキをつけ直します。 まんべんなく印記をつけたら、すり紙の名前を書いた方を下に向けて載せます。紙の裏から見て黒く透けて見えるまで、まんべんなくこすり、紙をそっと剥がして乾かします。印記をつける場所と擦り取る場所を分けておくと、効率よく作業ができます。同じような場所を2、3箇所作っておきましょう。 一箇所は教師がつきます今年初めてという場合は教師が印記をつけその様子を見てやり方を覚えます二回目からは自分で印記をつけてすり取りますこうすると一時間で少なくとも一人二枚はすることができますすり上がった紙は広げて乾かします 画用紙乾燥棚を使う場合は網目が大きいので新聞紙などを敷いた上に並べましょうすり終わった板は一人一人自分で水洗いします純黒は簡単に陰気が落ちるので紙や布で水気を拭き取って片付けます練り板は作業台から剥がし陰気がついている方を内側にして 折りたたんで捨てますローラーは水洗いして水気を拭き取ったら紙で巻いておくとゴムが痛みにくいですあっという間に片付けができるので容量を覚えれば1時間で全て終えることができます版画は大変だという印象がありますがそれほど負担なくできるので大きい作品にもぜひ挑戦してみてください